えっ、ー、と、今日は GitHub リリースの解説っていう話をしたいと思います。えっ、ー、と、GitHub リリースってどういうものかっていう話なんですけど、えっ、ー、と、まあ、その前に Git、GitHub の話をしますと、Git ってのは何かっていうと、あの、ここに参加している方は結構使っている人も多いんじゃないかなと思うんですけど、えー、まあ、ソースコードのバージョン管理を行うものですね。 で何かこう一つのプロジェクトで、えー、プログラムを組んだり、えー、とデータを加工したり、えー、と解析結果を出力したりとか、そういうことをやっていくと、どんどんファイルが編集されたり増えたりしていくわけなんですけど、まあ、そういったものをこう、まあ、適宜こうコミットといってこう区切りをつけて、えーとえー、とスナップショットを取っておくみたいなことをやるツールです。でまあ、そのスナップショット一つ一つをまあコミットというんですけど、 あるコミットから、えっと、次のコミットに移るっていうのを、こう、や、祝やっていくイメージですね。で、えっと、そういった操作は Git コマンドで実行するんですけど、Git アッドとかコミットとかいうふうにすると、まあ、新しいコミットが、こう重なっていくっていうイメージです。で、また、えっと、実験的な、えことをやりたいとなった場合、まあ、ブランチを切って、 そっちで別の実装を進めて、で、良さそうだったら本流の方にマージするみたいなこともやったりしますし、この機能はチーム開発で使われたりもします。で、こういう変更ディレイキューブを置いたものを、まあ、ローカルレポジトリと言うんですけど、この手元のレポジトリを 外部のリモートサーバーに置いておくこともできて、その場合、リモートレポジトリというんですけど、それを置いて、えっと、他の人も見えるようにするサービスっていうのが GitHub になります。このリモートサーバーに変更履歴を伝えるコマンドとして Git のプッシュっていうのがありますし、逆にリモートサーバーに置いたものを手元に取ってくるってなった場合、Git のプルとか、 まあ、フェッチとかそういう、えー、コマンドを使うことになります。で、えー、っと、きっとコマンドにタグっていう機能があるんですけど、えー、なんか使わなくてもまあ開発はできるんですけど、まあ、なんかこうコミットがこう進んでいく中で、えー、まあこの一つ一つのコミットには、えー、ハッシュ値がついているので、まあそのハッシュ値は、えー、指定するとそのバージョンに戻ったり、 現在のバージョンとその前のコミットでどういう違いがあるのかみたいなのを見比べたりすることもできるんですけど、ちょっとハッシュ値だと人間が見づらいので、このコミットにはバージョン 1.1.2 っていう名前を付けるみたいな風にして、目印を付けることができます。こういうのをタグと言います。で、まあ、ある程度、その、キリがいいところで、 目印としてこのタグをつけるということが多いと思います。このタグの名前は、まあ、別に何でもいいんですけど、えー、おすすめとしてはセマティックバージョニングに従うのがいいかなと思います。えーまあ、こういう、えー、数字を入れるところがこう3箇所ある書き方なんですけど、一応、えー、取りまとめしているページとかもあるんですけど、えー セマンティックバージョニングって何かっていうと、例えばこの 2.0.0 とかもセマンティックバージョニングですけど、この数字にメジャー、マイナー、パッチっていう意味を持たせるっていうのをセマンティックバージョニングと言います。で、えっと、一番最後のパッチっていうのをまず見てみると、これはデバッグした時とかですね。 何かソースコードが一部間違っているので変更したっていうような、まあ、ま、軽微な変更はパッチになります。新しい関数、機能を追加したってなった場合、このマイナーの数字を、えー、1個上げます。で、この最初のメジャーっていうのは、あの、広報互換性が損なわれるような変更が入った場合、ここを変えます。えー、例えば、 なんですあのパッケージの 1. 点いくつみたいなものが 2.0.0 になったら、えっ、ー、と、それまで1向けで書いてたコードっていうのは、e、位にアップデートすることによって、まあ、動かなくなるっていうのがまあ予測される。そういった場合、このメジャーの値を変えます。数字は、基本的に1個ずつ上げていきます。ああのパッチは違いますけど、えー、とメジャーとマイナーの数字は、 え、ま、あ一個ずつ、え、増やしていく。ので、決して、ま、あ数字は下げない。ま、あそういう規則に従って、この、え、バージョンっていうのをつけていきます。で、これは、アーィノ・パイソンとか、ジュリアとか、ま、あそういった各言語のパッケージ開発をして、えっ、ー、と、まあレポジトリで、えー、例えばシーランとか、バイオコンダクターとか、えー、なんだろう、コンダとか、パイピーアイとか、そういうところで、 え、公開する場合、まあ、開発者は、まあ、このバージョンを意識してリリースすることになるんですけど、まあ、そういった、えっと、正式なポジトリ経由でツールを公開しなくても、まあ、GitHub ベースで開発している人も、まあ、意識してこのバージョンをつけるっていうことをすると、まあ、いろいろいいことがあるっていう話ですね。はい。 で、この、えー、あっきのあのタグのとこなんですけども、はい。タグを実行するタイミングっていうのは、はい。どのタイミングなんですかう、あげる、コミットする前はい。えー、っと、よし。コミットの後だった気がするんですけど、あまり手元のヒット関数でこれをやったことがないので。<笑> あまり僕もよく知らないです。わ<笑>かりました。ありがとうございます。手元で Git タグをして、そのレ、えー、ポジトディを GitHub にプッシュした場合、えー、とページで言うと、ここのタグってところに、そのタグの内容がこう、登録されていくるんですけど、 えっ、ー、と、GitHub Release っていうのは、まあ、このタグ以外にもいろんな機能を持たせたもので、えーまあ、タグ名はここに書かれるんですけど、それ以外に、Release、ま、Note、あ、といって、このバージョンでどういう変更があったのかっていうのをここに書くことができますし、えー、その時のソースコードをここで ZIP 形式で保存しておくってこともできます。まあ、これがまあ GitHub Release っていうものですね。 の GitHub のページの右、右下あたりになんか実はリリースってところがあって、まあ、使わない人もいるかもしれないですけど、まあ、ここであのリリースをえー保存しておくことができます。はい。で、えー、っと、まあ、GitHub リリースの問題点としては、まあ、さっきのこのリリースノート、ここの書き方っていうのは結構 自由なので、いかようにも書けて、すごく詳しく書く人もいるだろうし、大雑把に書く人もいるだろうしな、なんか最初どうやって書けばいいのか、なかなかテンプレートが欲しいところになります。あと、あの、やっぱりめんどくさいから や, やりたくないっていう人も、まあ、いるだろうなっていうのがあって、えっ、ー、と、まあそういったところが、まあちょっと問題かなとは思うんですけど、まあとはいえ、 えっ、ー、と、GitHub リリースを使う場面というのが結構あって、えー、例えば論文で、えー、自分のツールを、えー、と紹介するとなった場合、ゼノドというサービスを使うと、このリリースに対して、えー、DOI を付けることができるので、えっ、ー、と、まあ、それを義務付けしているような雑誌もありますし、あとは Journal of Open Source Software, ジョスシーとか、 も、えっ、ー、と、GitHub リリースで、えっ、ー、と、このバージョンのものを論文で見てくださいみたいなことをやるので、いろいろこのリリース機能を使う場面っていうのはあるので、まあ、適度な流度でリリースはしておきたいっていうのがあるので、で、まあ、プログラマーとしては、まあ、めんどくさいけどや、やらないといけないような思ってるのは、まあ、なるべく自動化したいって思うところで、 この GitHub リリースをどうやって自動化するってい う, 数っていうのは次の話になります。はい。でまあ、コンセプトとしては、だからこういう Bot が勝手にリリース出してくれると嬉しいわけですね。人間がやるんじゃなくて。まあ、勝手にリリースしてほしい。まあ、こういうのをどうやって実現するかってことなんですけども。えー いろんなツールがあるんですけど、まあ、ここでは Google でのリリースプリーズっていうツールを紹介します。で、まあ、ほとんど一緒なんですけど、ま、類似したツールとして、セマンティックリリースとかリリースドラフター、コンベンショナルギ h u b リリーサー、リリースイット、リリースチェンジログとか、ここら辺のツールはもう、あの、ほとんどやっていることが同じで、まあ、基本的な使い方は、ええ、同じだと思います。 ちょっとこのリリースプリーズを紹介しますと、これを使ってどうやってリリースを自動化するかという話なんですけど、この僕は今開発中の TensorDCV っていうレポジトリで解説します。まず、このリリースプリーズは GitHub アクションベースなので、 まずこの GitHub アクションの設定をします。このアクシディレクトリ g i t h u b ワークフローズ以下に YAML ファイルをまず置きます。えーまあ、ここでは ReleasePleaseYAML リリっていう名前にしましたけど、えーとまあ、この内容をまるまるコピペするだけなんですけど、えーまあ、この Uses ーーのタグのところに Google Cloud Platform のリリースプ リ, リースアクションっていうのを使うってことを書きます。で、まあ、例えばですけど、えー、現在の、えー、プロジェクトで何か変更があったとします。例えば、この DoMe Markdown の中身を変更したと、えー、しますね。で、その場合、ま, まず Git ゲ関数でやることは Git add で変更するファイルを指定して、g i t commit で、えー、コミットを作るんですけど、この時に、えーまあ、今回の話で一番大事なのは、ここのコミットメッセージを、えー、コンベンショナルコミッツっていうものに準拠したものとして書くっていうのが大事です。えー、この fix タグっていうのの後に、 具体的なもの、内容を書いているこう。こういう書き方をコンベンショナルコミッツっていうんですけど、えーまあ、もうちょっと詳しく話すと、コンベンショナルコミッツってここのページにあるんですけど、これはコミットメッセージの企画化の取り組みになります。で、えっ、ー、と、先ほどのようなフィックスタグとか、まあ、そういうなんか決 め, 決められたタグがあらかじめあって、 えっ、ー、と、例えば、fix は、えっ、ー、と、ま、その名前の通り、何かを修正したときに、このメッセージのタグを使います。これは、セマンティックバージョニング的には、概念としてパッチに相当します。で、この feet っていうタグは、え、ィーチャーの略で、新しい機能があったときは、このタグを使う、っていうことになります。これは、セマンティックバージョニングで言うと、マイナーですね。 で、あの、fix とか feet の後に、こういうビッグディマークをつける場合、えっ、ー、と、これは、あの、方互換性のない変更が入った時に、この書き方をします。なので、これはセマンティックバージョニングですけメジャーに相当します。えっ、ー、と、また、ブレイキングチェンジっていうタグを使って、えっ、ー、と、この、 コミットは広報互換性が損なわれるよっていうのを後から指定することもできます。えっと。で、えっと、リリースプリーズはこのタグを理解して、次に、じゃあどういうバージョンでリリースすべきかっていうのを自動的に判断してくれます。例えば、えっと、現在バージョン 1.2.2 だとします。 で、えっ、ー、と、その変更をコミットするってなったときに、えー、じゃ例えば Git コミットの後に f i x t タグを使った場合、えー、このツールはバージョン 1.2.3 としてリリースされます。あの、1.2.2 なので、えっ、ー、と、パッチが上がって 1.2.3 になりますね。 で、えっ、ー、と、また、フィートタグを使った場合、えー、この、新しい機能ということで、マイナーのところが1個、数字が上がります。なんで、1.3.0 としてリリースされます。で、フィックスの後にビックリマークとか、フィートの後にビックリマークつけて、えー、コミットした場合は、これはもう広報互換性が損なわれるので、えー、もう、えっ、ー、と、メジャーのところが上がって、 次はこのツー 2.0.0 っていうバージョンでリリースされるっていうことになります。えっ、ー、と、実際にやってみたところを見せますと、えっ、ー、と、先ほどの、えっ、ー、と、Git コミットは Fix だったので、え、これを、えっ、ー、と、GitHub に向けてプッシュしますと、 どうなるかっていうと、まず、えー、まずプルディクが来ます。えー、誰からプルディク来たんだろうかってこう見てみると、えー、こういうロボットが、えっ、ー、と、プルディクを送ってくるんですね。で、えっ、ー、と、ここにメッセージが書かれていて、で、バージョンは 1.0.3 っていうふうにしますと。 で、具体的にこういう変更がこの時に入りましたっていうのがここに書かれます。で、これを、えー、まあ、無視、しばらく無視して、後で一気にやってもいいですし、えっ、ー、と、まあ、適宜やってもいいんですけど、えー、まあ、ここでは、えっ、ー、と、まあ、素直にこのプルディクを受け入れたとした場合、このマージプルディクをクリックします。 そうすると、このプルディクは、えー、マージされて、この、えー、画面がクローズされます。でこれを、まあ、マージした後、このコードにチェンジログ MD というファイルが生成されていることがわかります。この中身見てみると、まあ、こ, のこれまでの変更履歴みたいなのがここで蓄積されているんですね。 で、まだこのファイルがなかった場合、新たに自動的に作られますし、えっ、ー、と、すでにある場合、えっ、ー、と、ップディクをマージするたびに、ここになんか追記されていくものになります。で、この、えっ、ー、と、マークダウンのこの各、えっ、ー、と、なんでセクションというか、まあ、段落。で、こう、フィーチャーズとかバグフィックスとか、まあ、こういうのは、えっ、ー、と、 git のコミットメッセージでフィックスしたところとか、まあ、フィートを書いたところとか、まあ、そういうところは、えー、まあこういうフィーチャーズとかバグフィックスみたいな項目になってまとまっています。で、えっ、ー、と、あと、正直マージした後、ここのリリース a ズっていうところに、えっ、ー、と、新たなリリースが追加されます。 で、まあ、バージョン 1.0.3 新たにこうできたっていうのがここでわかりますね。はい。まあ、こんな感じです。で、まとめますと、えっ、ー、と、まあ、GitHub リリースの前に GitTag っていう機能があって、これは切りがいいコミットに対して目印をつけるという機能になります。GitHub リリースっていうのは、このタグにプラスアルファの機能を持たせているもので、えー、タグ名だけじゃなくて、まあ、どういう変更はそこに 入っているかっていうリリースノート。まあ人間が読むためのものですけど、そういうものやソースコード、そ の, 段そのコミットの段階でのソースコードをジップしたものっていうのが見えるようになっています。で、えっ、ー、と、後半紹介したリリースプリーズっていうのはこの GitHub リリースを自動化させるツールで、で、まあいろんなツール が、まあそういうやり方をしてるんですけど、コンベンショナルコミットっていう、まあ、コミットメッセージの書き方を企画化したものっていうのがあって、まあ、それに従ったコミットメッセージを書くと、えー、プルディクをボット化してくれて、それをマージすると自動的にリリースが作られるっていうやり方で、えー、まあ自動化をしています。はい、えー、以上になります。ありがとうございます。 これ、あの、急に、あの、急にというか、自動化の話だったんですけども、これ普通に、その、GitHub のグイから、リリースするのもできるんですかあのえっ、ー、と、デスクトップアプリみたいなことですかえっ、ー、とや、GitHub のその、あ、ウェブページ。ウェブページから。ああ、はい、できますよ。あの、 本 来, のくさい本来の使い方としては、ウェブブラウザ上でポチポチボタンを押していって、リリースを作るっていう方が、まあ、よく使われるやり方だと思いますね。この時のタグの付け方っていうのが先ほど の, あのセマンティックバージョニングの方がいいってことですかね、うん。まあそうですね。まあ、いかようにも名前は付けられちゃうんですけど、 あそうですよね。やっぱこれ、タグ、点が入るのが必須ではなくて、特、ま、に、あ、何でもいいってことなんですか、タグ名は。<笑>そうですね。まあ、ただ、やっぱり、わかりやすいというか、書き方が統一されていて、みんなわかるし、うんはいはい、えっ、ー、と、どういう名前にしようかって、こう、悩む必要もないので、セマンティックバージョニングにしたかった方が、うん、ええー、まあ、楽かなと思いますけど。 ただ、その、末尾に、アルファとかベータとかつけたりする人もいますよね。はい、この後に。アルシーなんか、そういう、ちょっと、まあ、派生した自由な書き方をする人も、まあ、いますね。うん。わかりました。ありがとうございます。はい。聞かれている方から何かご質問とかありますでしょうか GitHub の, のリリース の, その、まあ、ボ自動化の機能と、他にも普通にアクションズとしてビルドをするっていうのもできるんでしょうか、ね、一緒に設定するっていうのが。ビルド、えー、なんのビルドですか例えば、あの、周り の, そのパッケージのチェックをするとかっていうのも一緒に併記して書けば、両方実行できるみたいな。 ああ、えー、そうですね。ねそれは GitHub アクションズ s 使えばできてう、YAML、はで、これにあいや、えーとあ YAML、は、こ、え、れ、ー、ここのええれは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これこれは、これは、これは、これは、こここ 例えばですけど、まあ、さっきのここですね。GitHub Workflows 以下をクリックすると、結構僕はいろんな YAML ここに置いてまして、リリースプリーズ以外にも、いろんな YAML 作ってますね。えっ、ー、と、リリースプリーズはこれは、えっ、ー、と、さっきの話ですね。ま、あの、勝手にリリースしてくれるっていう。 でえー、これは何だろうな。あ、これはあの、テストっていうシェディスクリプトを事前に用意して、えっ、ー、と、GitHub 側に変更が入ったら、この、えー、スクリプトを実行して、コードがちゃんと動くかをチェックするみたいな機能を出せてますね。こういうテストで使いますし、これは Docker ランド で。えっ、ー、と、まあ、こ, このこのツールワークフローなんですけど、このワークフローを実行するにあたって必要な、えー、ドッカイメージっていうのはこれですね。これが実際に、えっ、ー、と、手元にプルして実行できるかっていうのをここでチェックしてますね。これは何だろう。ああ これはですね、えっ、ー、と、この、レポジトリーがまるまる、えぇ、ー、Docker コンテナーとして公開できるようにしてて、これはあの、えっ、ー、と、去年かおととしたかにちょっと紹介した GitHub パッケージってここの機能なんですけど、えっ、ー、と、この GitHub の えー、ページのソースコードはまるまる格納された、えー、ドッカー、コンテナっ て, っていうのが、GHCRIO ってところから、えー、公開されるので、これを手元にプルして使うってことができます。で、まあ、このプルがちゃんと動くかを、チェックしてるのはここですね。えー、あとは、はい。 えっ、ー、と、そのキ i t h u b ッケージ a を、えー、実、えー、作って、えっ、ー、と、コンテナレジストリーってところに、プッシュしてんのがこのコードですね。あと Docker Hub にも多分、えー、ビーズプッシュしていて、 で、Docker Hub の場合は、ここでチェックしてますね。こんな感じで。結構手厚く、このツールでは書いてて。てダーベルアクションズの使い方としては、えー、まあ、CI ですね。継続的インテグレーションっていうので、そのコードがちゃんと動くかとか、えっ、ー、と、必要なツールが中に入っているかとか、えっ、ー、と、 あと、なんか、えっ、ー、と、決められた、えっ、ー、と、日付でそのコードを動かしたいとか。なんか、まあ、いろんな使い方はあるんですけど、まあ、えっ、ー、と、詳しくは、あの、GitHub のマーケットプレイスみたいなところがあったと思うので、そこら辺眺めると、まあ、GitHub Actions で、まあ、こんなことができるんだ、みたいなのがわかるんですけど、まあ、なんかそういうので、こう、なんでも、 GitHub 上で自動化したいってなった場合、ここら辺、ここでヤむでを置いとくだけでいろんなことができるので、GitHub Actions はかなりおすすめですね。